こちら白血球。細菌の駆除完了。三百六十五日二十四時間。今日も私たち細胞は元気に働いています。本日分のサンになります。Cells at work. <笑> On e n a m a x